English in wedding Japanese. Welcome to New Hongo Max. My name is Ravi. Let's start. Hello. Tanaka-san, welcome. How are you?、Today? Office work is a lot of work. Motivation is down. Global business is an online meeting. It is hard work. It is、mm -hmm. hard work. It、mm -hmm. is hard work. It is hard work. It i hard w t is hard work. s hard work. It is hard work. It a r d s h work. It is h i s r d work. hard ベリータフですね土日はちゃんとホリデーをとってるんですけどやっぱプラスアルファでコーヒーブレイクも欲しいんですよね、うん、オフィスがフレンドリーでカジュアルな感じがベストですもんねあ今度のミーティングでプロポーザルのプレゼンテーションを出したらどうですかスターバックスのフリーコーヒーをゲットできるプライズもありますよおおナイスアイディアですね<笑>日本語ベリーグッドですねイエス